皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月14日、バージョン 6.2 で仕様が変更されたドルボードですが、この燃料切れの文字が何とも切迫感がある感じで、結構好きです。そんな感じでちまちま進めていた、バージョン 6.2 のメインストーリーが終わりました。一言で感想を言うのは難しい、とても衝撃的な内容のストーリーでした。 ようやくお話が動き出したという感じがします。とりあえずは新しく解放されたこれらの追加クエストをやる感じですかねそこまでやってようやくバージョン 6.2 のストーリーの全貌が見えるのが今までのパターンですねそしてイルーシャからもらった新しいレンズでユーライザのアレをやろうかと思いましたがこのレンズ使い方が難しいですねこの水彩レンズはどうやったらうまい具合に使えるのでしょうか